こんなに仕入れるなら車にすればよかったもう一つの仕事は振り出しに戻ってしまったし収入もかなり減るだろうビデオ屋の方も本腰を入れないとそれもそうだねでもなんでスローな映画ばっかりなのスリリングな方がよくないお兄ちゃんリン僕は万人受けするビデオを選んでる ね、ほとんどアートとドキュメンタリー映画なのにそれはこういう映画を求める人は多いんだよ新エリートでの生活は大変だからねみんなそんなヤワじゃないってっっ<笑><笑><笑>前回はお兄ちゃんが選んだんだし次は私の番だよね二人で選んだんだ あれはお兄ちゃんに載せられたの次は私がビデオを選ぶすみませんフォロー調査協会ですが間 に, す間に合ってるよお兄ちゃんいいよねけど今月は僕がじゃなくてお客さんがドキュメンタリーを見たいって言ってたし元のプランでいいんじゃないかなあーそうやってお店のお金を自分の趣味にさて何のことやら もう一つの仕事の依頼人ださて仕入れには変更なし、うん、次回はいや先にこっちの仕事だリン<笑>お兄ちゃん少しプランを変更しないいつものに依頼人の方はお兄ちゃんに任せるよ私は代わりにビデオを仕入れてくるね まさか一人で行くのかおいリンちゃんと万人受けを選ぶよ店番よろしくね YOU'S! は聞いたわ凛が強制フォ災害に巻き込まれたかもしれないって何やってんのよ実の妹を危険な目に遭わせるなんてあんたそれでもプロミコの親分機械人も充電を忘れるって言うだろ店長も焦ってたんじゃねえのか大切な人との別れは何よりも辛いものだおいアンビ 映画のセリフならもっと気の利いたやつがあるだろうごめんなさい私たちは本当に林先生を心配してるその証拠にニコは今回こそ依頼料をおまけしようか真剣に考えてた余計なこと言わないでそれより早く出発するわよ はっは増加。 脅威を排除した。 正真正銘の生存者だじゃあ処刑する。 さっき見つけた生存者は全員救出できた他に探してない場所はなんだとその店長の妹さんはファエトーン私たちのこと信用してるわよねよしなら一旦ホローを離脱するわよ あんたは取り残された人達たの手がかりを救出された生存者から聞いてきなさい手がかりからエリアが絞れたら連絡してそこの捜索を手伝ってくれそうな助っ人を呼んでくるから大丈夫この提案には高い実現可能性があるミコが助っ人を呼べることを前提にもちろん呼べるわよ私がこの業界で培った一番の財産はね TPO に応じて使える幅広いツテなのよ クライアントが来た話は聞いてるぞお前の家族がここに閉じ込められたんだな心配すんな俺たちが必ず救い出してやっからよここまでだ はを解 やよっ か, かっててここまでだ自身まででだ自響せや俺の出番かはあ 怪我した奴はいねえかああ、大丈夫だんあそこに誰かいるのか 食べ過ぎじゃないかいいじゃんずっとフォローにいたんだから体はどううんバッチリ仕入れたビデオはフォローに落としちゃったけどお客さんがっかりするだろうな新しいビデオがなくてがっかりはお客さんじゃなくてお兄ちゃんの方でしょ<笑>それならまた明日仕入れに行こう。 次は凛が決めていいからあ本当に？ あ, あ<笑>じゃあいいこと教えてあげるお兄ちゃんドキュメンタリーが見たいんでしょ 今回の資格記録じゃないかダメ実はベースドキュメンタリー風「ブレブレのカメラ」はフェリーがいい感じにね涙ありスリルありの超大作